はい、こんにちはまです、今日はですね、えー、今あの、ペナンのジョージタウンというところにいるんですけども、えーまあ、この世界遺産であるあの ジ, ョー ジ, タウンジョージタウンを使ったあのミッションがありますので、えー、そちらの方ですね、えー、24のミッションだったと思うんですけども、えー、そちらの方を、えー、開始したいと思います、まああのー。いろんな街並みですね、見た目あるんで、中華系だとか、マレー系だとか。 インド系、いろんな、まあ、イギリス系だとかですねあのいろんな形の町並みが楽しめる町になっているので、えーまあ、その辺も楽しみにしていただいてあの動画の方を見ていただければと思いますそれではよろししくお願いします。 ははいそれではですね1個目と2個目のミッションが終わりましたあのーまあ、今回、ですねあの、まあ、24連作なんですけども、まあ、結構、ジョージタウンって街ですね、あのー、広いもんですからちょっと、えー、こちらの乗り物を使用したいと思います、今日はですねでこちらですねレンタル自転車ですねあの1日大体2輪ギットですね、えー、大体日本円でいうと50円ですね。 50円で1日乗り放題24時間ですね乗り放題になりますのでまあ、非常に安い、はい、乗り物ですね自転車、はいまあ、こちらで運動しながらちょっとですね最近本当にあのこのペナンという街ってあの食べ物が美味しいんでおそらく5キロか10キロ太ってるんじゃないかなと思うのでまあ、ちょっとですねダイエットも含めた意味であの今回ミッションしてます はいえー、極力カロリーのほうを消費していきた い, い, きたいと思いますそれではですね、えー、1つ目と2つ目のミッション終わりましたので、えー、3個目4個目これから進めていきたいと思いますよろしくお願いします 3つ目と4つ目のミッションの方が終わりました、えー、残念ながらですね、えー、街並みの動画、えー、GoPro の、えー、録画ボタンを押すのを忘れてましたすみませんはい、まあ、こんな感じでですねちょっと、えー、西洋的な、はい、街並みが出てきましたはい申し訳ないですき、えー、綺麗な街並みだったんですけどねは 戻るわけで、まあのやったふりをするわけにはいかないのでですね。すいません。はい、それではまたこのままですね。えー。56ですね。あのミッションの方を進めたいと思います。 それではですね。今一瞬、えー、あま あ, あの56と終わったんで、えー、今一瞬ですね。あのリトルインディアですね。あのまあ、インド系の街ですね。あの、ちょっと通りました。えー、まあ、ちょっとあの動画には入ってないんですけども、インドのですね。あのまあ、独特の音楽ですね。 流れる街であとカレーのスパイスなんかがこう香る街で、まあ、とてもまた違った雰囲気で楽しめる街だと思いますでこれからですねおそらくこう街中のアートあの至る所にアートがあるんでこの町はですね、まあ、そのアートのエリアに入ってくるかと思いますその部分もですねまた動画の方で楽しんでみていただければと思いますそれでは引き続き78ですねあのミッションの方進めていきたいと思います はい、それでは7、8のミッションの方終わりました。えー、それではですね、10のミッションの方入っていきたいと思います。えー、ところどころですね、やっぱりあのアートの方が出てきたんで、えー、まあ、観光客の皆様はあの自撮りたとか、あのセルフィー、あのまあ、写真撮ったりですねしてますので、えー、まあ、ぶつからないようにですね、自転車ですので、えー、注意して、えー、ミッションの方を進めていきたいと思います。 はい、それではですねえー。90のミッションの方は終わりました、えー、ちょっと日差しの方がですね。強くなってきたので、またあのー、ちょっと焼けすぎだとか火傷になっちゃうといけないので、一旦ここであの中断したいと思います。またですね。あのー、日、差しの方が落ち着いたら、えー、11、12のミッションの方を開始したいと思います。はい、よろしくお願いします。 ははいそれでは、えー、11、12のミッションが終わりました雲、まあ、が出てきて、まあ、お昼も食べたんで、まあ、の続きの方再開してますで、えー、今からこれもリトルインディアに入ってきてるんでおそらくリトルインディアの中を回っていく形になると思いますまたですねあの、まあまあ、カレー屋さんとかが多くてあとインドネシアのこうなんですかね衣装ですね またあとかまあ皆さんのあの見た目とかも全然違いますので、まあ、その点も含めてですね楽しんでいただければと思います。えそれでは引き続き、えー、13、14ですね。はい続けていきます。 はい、それでは、えー、13個目14個目のミッションが終わりました、まあ、リトリーインディアのちょっと橋の方なんですけどぐるぐる回ったって感じですねおそらく次の 10… 1516ですかであのリトリーインディアの真ん中の方中心の、まあ、お店なんかがよく出てるとこ行くと思うんで、まあ、そこらへん、まあ、そらく歩いてると思うんで、はい、楽しみにしておいてくださいはいそれでは、えー、引き続きよろしくお願いします はいそれではえー、15、16のミッションの方終わりました、えー、これで大体に、えー、ビトル・インディアの方は終わりだと思います、これから、えーまあ、アートがよくある、まあ、地域にまた入っていくんですけども、まあ、ここですね、き、まあ、あのー、日曜日なんで、人はすごく多いんで、まあ、人にですね自転車ぶつからないように、まあ、もしかしたら途中でちょっと自転車、あのー、置, く置いて歩くかもあ歩くでしょうね、多分ね、多いですね、多い。 は多いいんでまた自転車どこかで借りてという形になってますし、まあ、こういった感じであのなんだろう自転車 の, あの、まあ、ステーションに置いてまた別のステーションで借りるというのも全然できるのでですね、まあ、このペナンを、あのー、観光する際はこの自転車使うと非常に便利ですねはいそれでは、えー、続きまして17、18のミッションの方を進めていきたいと思います。 うーん、残念ですね動画が撮れてませんでしたこれが一番ショックなんですよねうんやってる気でいるのに撮れてない、はい、結構ショックですよこれはいしょうがないですねそれ で, ではですね1920と、えー、また続けて、えー、ミッションの方していきたいと思いますなかなかアートのとこに入ってこないですねやっぱり観光地避けてるのかなちょっと危ないからですねミッション まあちょっとわかんないですけども、もはいえ、20と終わらせていきます。いよいよ。まあ終盤の方に入ってきましたね。ミッションの方もですね。まあ、天気がまだ雲隠れてる状態ですね。このまま最後までいけるかと思います。それではよろしくお願いします。 はいえー、ちょっとです、ね、一部あの、まあ、観光客が多いところそうまったの、ね、で、あそこであの、まあ、壁に絵が描いてあって、そこでみんなあの、まあ、写真を撮るというのが、まあ、この、えー、観光エリアの、まあ、楽しみ方の一つだと思います。はい、とても人気ですねあ、あそこで写真撮って、まあ、インスタだとか、そういった SNS にアップロードする人が多いみたいです。それでは、えー、引き続き21 22と、と 終わるって言 い, いやがります。それではよろしくお願いします。 はいいよいよ、えー、あ21、22のミッション終わりましたそれではいよいよですね、最後23、24のミッションですねやっぱりあの、ポータルが近いと早いですねもう何時間かで終わってしまいますう嬉しいでそれではですね、あと2つサクッと終わらせて、えー、ジョージタウンのミッションを終わらせたいと思いますそれではよろしくお願いします はい、それでは24個の、えー、ジョージタウンのミッションの方終わりました、えー。自転車に乗ってのミッションだったんで、非常に楽でした。なんか目的がダイエットだったんで、これで良かったのかなと思うんですけど、まあ、とりあえず終わりました。良、はい、かったです。まあ、また絵柄の方はですね、最後に見ていただければと思います。とても綺麗な街並みの絵柄だったと思います。はい、それではですね、 また引き続きこちらペナンの方に滞在しますのでまた機会があればですねまたあのミッションの方をしていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは失礼します。